男女のマークのウーマンの記号は韓国語のウーと似ています。ワイングラスとオレンジが韓国語のオーに似ています。死にかけてる人が出すような音。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 ああ あ, あこの四つの文字自分で読んでみましょう。う え、え、え、あ、あ、お、お, うおう、お、う、おう。おう <lad> う。こっちの文字には一つの線がもっとついています。あ, あ、いや、あ, あ、いや、お、 よおようゆうゆやややよよよ ゆうゆうゆうですこれは日です。この文字は H の音です。そうなので。 この文字は、へ、と読みます。へは、韓国語でひ、ひ、ひの意味です。へ、へ、へ、へ、へ、へへへ フィルムの英語の発音はフィルムですね。でも、韓国人の耳に P と F は同じように聞こえるんです。そのため P と F の音はこの文字で書けられます。C は韓国語で P と言われます。